美しき水面に映るあ光かな。ということまして、こんにちは、ゆきでございます。今日はね、増田夏也なんですよ、問題は。増田夏也が、俺のね、家の近くが気になるっていうから、今日はね、家の近くをね、散歩してみようと思います。しかし、うちは川沿いなので、特に何もないんですけれども。そう、問題はね、何も映すものがないっていうところなんですよね。 えー、っと、でもまあ、ちょっと1時間ぐらい、じゃあちょっと散歩してみようかという感じです。ああ、なんか、地面と水面の境界線がわかんない危険なエリアだった。この辺とかちょっと降りるの怖いよね。わ、おたまじゃくしが、いっぱいいる。でけえ。おたまじゃくしがでけえ。謎の小舟。うん なんか中州があっておとなしい場所うんこういうのが結構あるんですよね渋谷渋谷って何のか分からんけど椅子とこの差をさす部分みたいのをこういう川沿いにせり出していい釣りとかしてる人が多いかな今日いないけどあここも釣りエリアだ 釣りのために凹んでるんじゃないかっていう気すらしてくるな。反対側にもあるな、なんか結構釣りポイントが。結構さ、海の魚のとかはさ、火通せばさ、なんかだいたい食べれるじゃん。でも川魚って内臓にこう、えー、寄生虫とかいるから結構内臓処理しなきゃいけなくてめんどくさいじゃない。なんで川で釣りするんだろうね。なんかもろいも落ちてないかな。あーないな。あー 家族がバーベキューしてるえー、懐かしいのグラウンドでございます家から一番近い公園じゃないかな<笑>子供の頃はここまで来るのに大変に感じたけど踊らになっちゃうと歩いて5分もかかんないね<笑>さあさあさあさあうわー、はあはあ、バッタめっちゃ飛んだ今、はあ、さあ子供の頃の記憶だとこの辺からね川が見れるんだけど、はあ 草生えすぎて行き止まりだわ。って思うじゃないですか。こっからね、この辺にね、隙間があるんですよ、隙間が。うわ、バッタがすごい、バッタがすごい。バッタがすごい。うわ、バッタすごいし、子供の頃通れたのに大人になるとなんかすげーせめえ狭い。こんな狭いっすかうわ、こんな狭いことないんだよ。いや、長袖ね、来ればよかった。ギギギギギはい、出た。 はい、出ました。はい、出ました。川でーす。川です、川です、川です。何が見える僕の身長じゃ見えないからで伸ばしてんだけど。ちょっと風風がすごくて。ちゃんと声入ってっかなちょっと風がすごくて。マイク性能がめちゃくちゃ心配だわ。えー。え、特に魚もおらんな。さあ。 来た時間帯も結構いいですよ。まだ夕日にギリギリになってないっていうね。時間帯で。の、このグラウンドの草とかやばいんじゃないこれとかやばいでしょ。これとか超超超超ダイナミックなんじゃない音が聞こえますか 何を踏んでるわけでもないのになんかサクサク音がするんだよねこの辺何なんだろうね<笑>えんおいおいちょっと待ってあの木のさこれなんだっけ幼き記憶にグイグイ食い込んでくるぞこれなんか懐かしいこれもっとなんかもっといっぱいこれが設置してあってアスレチックみたいに遊べたはずなんだけど今これ1個しかないじゃん乗れるの一応乗れるのかああ一応乗って遊べるっちゃ遊べるけどなんか これがこう90度に曲がられてさ、クックックみたいに消えたのに。今、一個しかないやん。何の遊具か全然わからんようになってる。えあ、でもなんか、そうそうそう、こういう木組みのさ、なんだっけこれなんかあった気がするんだけど、もう思い出せない。この辺になんかちゃんとした倉庫置いてあった気がしたんだけど、今は、なんかもうそういうのすらないね。 えー、なんか、手入れされてるっちゃされてるのかなあんま雑草生えてないし。えっと、ここから川に降りれたんですよ。なんかすげえいい感じの雰囲気の、はあ。通れなくなってるやん。通れなくなってるやん。しょうがないですね。まあ、こっち側はこんなもんで、戻っていくしかないので、ちょっと飲み物をね、調達しに行きましょう。自動販売機が。 あったかなこの辺なんか自動販売機がないんですよね相模原は本当に。はにあ、はあ、ちょっと飲み物を探す前にこそさっきのルートを行くと何があるのかをねちょっとお見せしたいんですけど、はあ、ここがさっき僕の立ってた場所だねでこっから行くと 川がありのはいはいはいあ一応人が通れそうな通路はあるけども草あれ川が雑草生えすぎて川が見えんいやそうなんですよあれ嘘でしょあの川すげえもう雑草でぐさぐさになってるこの川が反対側に来るともう 何も見えない。ここにまっすぐ川があるはずなんですが。<笑>何も見えない。えそういえばこの公園っていつも通りで見かけてたけど降りたことなかったな。何これ誰かが管理してんの相模原が管理してんのか。確実に飲み物がないエリアに行ってしまった。やばい。ここだけ。 ここだけついに地方都市っぽい感じになってるけど、むしろでも落書きここだけっていうね、なんか。何この制限された範囲の遊びはよ。えー、っと、あゆくようの、なんか見たことないものが。18年ここに住んでても知らないこといっぱいあるな。何こっから何どこに行けんのこっから上の道路出れんのかな はあっ、はあ こ, こ, えー、ここの公園のエリアねあのー、柵がもともとあっていやてかもっと雑草ぼうぼうに生えててあの子供の頃ここ入れなかったんですよ。校越えてからさこういう公園とかがようやくこの川沿いに整備されて。 でもここを越えたら川遊びとかは別にしないから、ここも通ったことがなくて、今初めての道。家から徒歩5、6分で。おおおう。急に都会になってたよ。おいおいってかこんなとこに階段あってたんだ。おう。マジなんか、相模原あるあれなんだけどさ、こうやって階段、整備するだけ整備しといてメンテナンス費をかけないから、なんか、 設備はある鉄備はあるがボロボロっていうものがめちゃくちゃ多い ん, いいんだよね川上で渡ってトンネルがあってであでこっちに降りれるんだこっちに降りれるんだって言っても俺にしか通じないと思うんだけどな ん, なんとなんとなんとあだあだあだあだ え, えなんと道路に出ましたここの道は駅から 家に帰るとき通る道なんで、まさかここに出れるとはちょっと思っても見なかった。結構脳みそがな、なんか、何これ、なんていうのあの、変な感じっていうか、この道路ここに出るんだをこんな近距離で経験すると、なんかちょっとビールで、なんかの脳みそなんかが取れるじゃないけど、そういう新鮮な感じ。そっかそっかそっか。この道路の下の日陰見たのか、俺は。で、 逆にここだよ。この道を行っていきたいのよ。ここはどこに出んの単純に好奇心としてさ。上の通りえマジマジ っ, って。うわ、うわ、なんか出たよ。なんか出た出た出た出た出た。はいはいはいはいはい。えうわぁ。 なんか、歩道、見てたけど歩道がないから、どうにも歩けんねああああでもね、幸いこの道路を突破すると、あのー、コンビニがあるんで、どうにか突破していきたい。ああああああうん。初自動販売機遭遇。車誌。まあ、せっかくだしコンビニ行くか。 どうです結構都会でしょうここが町のまあ中心の道路って感じっすね。とりあえずうちのど田舎の部分と一番都会な部分を両方見せれたんで、えー、なんと僕の出身中学の前に来ちゃいました。はい。見えるかなそういう中前。創うジュニアはイスクール前。ということで、ここの道をね、 あれなんかもっと肛門にドカンとぶつかる道があった気がするんだけど<笑>とりあえず渡るかおやばい中学生らしき人がいっぱいおる、えーえー、このコンビニはね結構56年ぐらい前にできたのかなあなんかそれまでなんか全然布団屋布団屋だったかななんか違う雑貨屋とかだったり老人ホームだったりなんかいろいろ変わっちゃうんだよね はい、といととうことで、ね、コンビニでなんか新しいエナジードリンクをやってたんでゲットしたので進んでまいりましょううわーいい天気だていうかカメラ回すとすげえ客観的に景色が見えるんだけどめちゃくちゃ田舎だなここまで田舎だとは思ってなかった正直もうちょいとこやだと思ってたうちの近くって あ、はい、いきました。あ、はい、いきました。ウェイ、ウェイ、ウェイ。懐かしさに響きがやばいよ、これは。見て。めっちゃ懐かしいでしょ。マジで何にも用事がないと、この辺来ないんだよな。うん。この辺遊ばなさすぎて、全然記憶にないもん。なんか、脳内の概念である。この道が、みたいな。うん めちゃくちゃ坂道で、なんか映画みたいな道だなって思ってたんだけど、大人になってみるとすげえなんか、ちょっとした坂道だね。大した坂じゃないわ。すげえ坂に感じたんだけどな。しかし、中学校に行く前に、わずかに、寄り道。なんかいるなんか飼ってるわけじゃないよね。なんだこの糸は。なんなんだよこの糸は。マジでわかんなさすぎる。この階段は何なんだっけ いや、概念としては分かるんだけど。概念としては分かるけど、この階段歩いたことなかったな、そういや。うう そうだって感じですよね。高校が僕の通ってた中学校ですね。全く、変わりなく。うん本当に変わりないのビビるな、うん。変わってねー。あ、あ、あ、あ、あ、あ、なんと僕はね、こっからいつも学校に入っていったんですが、あらららら、閉まっておりますね、今日は。 この階なんか懐かしい。え<笑>、エナジドリンクが鼻に入った。こぼしたはずみで。いないし、走ってる陸上部が、こずっとぐるぐるぐるぐるさ、陸上部走ってたじゃん。えやばい。竹林に通じる道がある。えこんなんあったっけ こんなんんななかったんだよ、はい、はいはいはいはい見てる夏哉これは中学の裏懐かしいやろなんか小説とかで学校の裏ってい う, こう描写があると大体この景色を俺は思い浮かべる多分一人一人ねそういう景色が、ね、あると思うんだけど僕の場合はこれですあああったなほらこれが裏口閉まってるけど下からこうなんかぬるぬっと入った 記憶ありますわ。断片断片的な記憶だったらさ、なんか10歳。10歳だと思うんで小学5年生ぐらいからなんか俺記憶あって。小学5年生から中学3年生までは、なんか、うっすら断片的に、なんか、いその1年のうちを思い出せるのこう5、6秒ぐらいの、断片的な記憶があって、で、高校1年ぐらいからようやくこう、 だろう人格を形成する一つなぎの、ね、記憶になってきた気がするね、うん、えー、ただいま中学校の登下校の道をね歩いておりますここが家に一番近い牛牛屋さん牛業者うんうん がいないね、今日は。え、嘘でしょあ、いたいた。奥に2匹見えるかなあ、もっともっと日陰にいんのか。そうだよね、中学の時、すけ外に牛いた記憶いたけど、よく中学生ながらよくこの段差、落ちる人いなかったなって思う。誰も落ちてなかったね。久々に牛見えるかなと思ったら、牛が遠かったっすね。やっぱこの夏という季節から。日陰ですー。そうそ。 って感じで今何時を3時か3時10分ぐらいに出たんやけどお今4時2分へえじゃあうわけでもうね50分ぐらい散歩してるからじゃあそろそろちょっと締めに入っていこうかなと思うんですがどっちに行ったら面白いかなっていうね 一応ちゃんとこう、夏夜に地元を紹介するから面白い優先では行くんですが、この辺はね、町の先の中心道路の一本奥で、ここもめちゃくちゃ栄えてるんですよ。居酒屋とかスナックがあって、この辺なんか4軒ぐらい ?1、2、わかんない。あ、あれ、この牧場の名前、田所牧場っていうんだ。知らんかったわ。 そしてありがちな小さい川ここなんか謎の神社ありこの辺ほんとに隣からなんかねあの子供学園ん子供センターじゃなくてほらあれ児童館か児童館がここにあってドーンとでっかくここから入れたんだけどそれが僕が中学入ってなくなっちゃったから建物自体はあった。 高校、はい、いや、じゃあ大学、大学入ってくらいからね、潰されちゃったから、ちょうど10年くらいかな<音声>。うーん。えー。田所って見ようじゃ多いな。田所動物病院もそこにあるんだよな。うーん。うーん。うーんさて、さて。ここ。 あの、夏祭りだとめちゃくちゃ出店出る。子供の頃めっちゃ広く感じたけど、歩くと意外とそうでもない。神社さあ、家に近づくにつれて何か映すコンテンツがないんだけど、今ちょっと見つけたかもしれない。景色が、景色が、景色が、景色がバカいっていうほどでもよくはないんですけれども、まあ山が見えますね。で、こっちが道路。 こっちも道路って感じですね。ここに一体何があるのか。なんでこう、歩道橋とね、神社をこう、組み合わせたようなことになってしまったのかがわかんない。だけど、多分ここにほら、柱が2本あって、で、後ろに行くとさ、後ろに行くと神社があるじゃないですか。だからちょうど、なんかこう、神様の通り道的な感じお、書、はいてあった。八幡宮三道橋。 子供の頃はもうちょっと川が見れてた気がするんだけどこんな風に蓋がされちゃって今はもう川を見ることすらできませんあと通じるか分かんねえけどさここ今老人ホームが建ってますが実はここ砂利でできたね普通のでっかい公園でここで野球とかしてたんですよもうね面影がなさすぎて何の説明もねなってないんだよねうん 川っつってねこの川でバカめちゃくそ遊んだ記憶しかないなんか何がある何か面白いものが映ってたでしょうか、はあはあ はい。そして、スタート地点に戻ってまいりました。このね、危険入らないで、荒い訴訟 TTA は、荒い訴訟あるあるでございます。えー、そしてですね、帰ってきましたね。僕が、僕がこの動画をスタートさせたのは、この辺りこの辺りからカメラ回し始めたんちょうど、1時間10分ぐらい。ちょうど1時間10分ぐらいかけて、えとりあえず、うちの収録をね、大きく一周して参りました。 えー、っと、まあ、という感じなんですが、えー、何か新しい発見はあったでしょうか、えー、次はちょっと夏夜の家のね、周辺の景色とか見てみたいなと思うので、ちょっとできたらこの動画に返事をくださいということで、じゃあまたねー。